はい。じゃあ、第1週目のフィードバックです。えー、アニメーションや画像の調整についてちょっと話をします。えっと、これはですね、参加者の人が出してくれた、えー、スライドです。これをクリックすると、はい、いいですね。答えが出ますよね。で、あれクリックしても、ちょっと動きがおかしい。 いいですかじゃあ、ここから一回押します。B 出ました。もう一回押します。あら、違う違う違う。いきますよ。じゃあ、B 押しました。もう一回クリック押します。あれまた B が出てきた。ね。まあ、こういうことはよくあることです。はい。で、えっ、ー、と、まあ、別にいいんですけど、スマートにするのであれば、はい。じゃあ、これをちょっとアニメーションをもう一回よく見てみましょう。えっ、ー、と、まあ、どこでもいいので、こう、 ね、この、ここをクリックして、どこだっけ。ビュー、モーションですね。モーションっていうのを開くと、この今登録してあるアニメーションが出てきます。で、ここに、えー、見たらすぐわかりますね。フェードイン B のという文字のフェードインが2回連続で出てくるから、あ、1回多いんだ。ということで、これを消せばいいだけですね。 はい。これで、b, a, c, d ね、順番に出ます。ただこれだけです。ね。だからこのモーションビューモーションを押すと、そのアニメーションを調節できます。ね。はい。まずこれが1点です。はい。次です。もう1つ質問もあったんですけど、例えば、音声ファイルを入れますね。まあ何でもいいです。で、私はビデオの中で小さいと押しにくいので大きくしましょうと言いました。まあ仮に大きくします。 で、いくつか入れますよね。えー、で、えー、っと、やっぱりこの大きさは同じ方がいいけど、こう場所はいいんですよね。この線が出るから、よしとか、縦揃えるのはこれですぐに揃えられるんですけど、大きさ揃えるの難しいですよね。じゃあその場合は、まあ一つ、えー、っと、 こう、ね、選択しますね。で、ちょっと待って、最初からやりますね。じゃあ選択して、どこだったっけな。ツール。違う。うん。こうですね。フォーマット。で、フォーマットオプションというのがあります。これを押してください。はい。で、いろいろな設定ができるんですが、サイズありますね。サイズ。これを開いて、ここで、 大きさを決めてしまえばいいんですね例えば、ね、幅 2, 2, 2センチ2インチか な, かなそうします。そうすると、これは幅が2、えー、高さも2になりました。じゃあ、これも同じように2にして、ね、幅も2にして、同じにすると大きさが揃います。 で、大きさも揃いますね。同じ、全く同じ大きさになります、当然。あとは、ね、こうやって、場所を、ね、真ん中を揃えれば、ね、綺麗にスライドが作れます。はい、以上です。